自分が彼女に譲るのここで主張してるとこうやってゃだからこの手ついたんだよね僕の重心取りに来たんだよ ね, だよねここにね毒のあの毒っていうのがねいなくなるんだ、ね、いるからやられたんだよとよく言われたのねお前ここにいるからやられたんだよからやられたんだよっそ こ, こにいなきゃいなくて彼女いなかったら食いおってなったんだよね で、そういう風にやりたいわけでで、ここにいてこうやってやったら、プシャン。だから、僕の彼女はここを着てんだから。この線を外すの、こうやって。そして、こうやっ あのここにいたらやられちゃうのポカってだから気なくなってそして足銃足銃だからあ足ってそういうそういうそうい う, そういう目的足を銃に使いましょうね足ポカって足銃足こっち、ね、こっち入ったらやられちゃうんだよこれあ、ね、やられちゃういう、ねららね、この手でこうやってパラパラパラパラパラパパラパラパラパラ この手でこの手を防いでる感じこの手でこの手を防いでる感じこうきたあ下 来, 来たらこうそしてこうこ、ね、うてねこういうふうねで次はだから手方投げの稽古じゃなくて足を重視する足腰を重視する稽古だと思ってやるの いいよ、こうやってやったっけ別に。あのみんなああ、塩投げこうやって。 下くぐんなきゃやってゃ、ね だ, ね、だから、それは自然的に、なんていうのかな、塩投げの稽古は下を潜って、こうやってやりましょうって言う人いるんだけど、こうやってね、相手の手を上げて、そのこの隙間があるところ、こうやって入りましょうっていう人いるんだけど。 こうやって自由に動くにはこ う, こう や, ってやったら自由じゃないのよね自分がねバーッとちゃってやられちゃうんだからだから自由のために近くにまずもらってそれでボンボンってできましたよだからコール手は嫌だからねこの敵がついてるからこう打ってこないところにこういう風に入っちゃうこういうふうにやってほしいのねあんま形独特だもかね普通のこ普通のこう 足の動きとかこう、ね、こっちこっち行ってもいいなこっち行ってもいいなこっちこっちてもいいなこっち行ってもいいなね こ, こ, やのこの手この手気がついてる足とか気がついてなで自由のためにやってんのでああやべえこれしちゃうなっつったらやめたってこうやめたんだ違う技になるだから塩投げやりましょうって塩投げやってんだけど やばいなと思ったら違うわ、せてで、あの、負傷投げやらなきゃいけない、崩れてもんや、やってる人、しょうが投げだから、崩れないんだよ、人はね、こう、四角入って、ちゃんと真っ直ぐなの、だからこう、やっぱほらまあいいや、普通こうなってこう、こらわらな、ポキってやられたら嫌だから、彼女は曲がってくるでしょ、う曲がってくるのもまやね、曲がってる、これ防御反応。防御応を利用して、こうに入った。 だから自分に何もしてない防御反応相手の防御反応とかいろいろ利用してそれで技になってるだから技を覚えちゃダメ相手の出方によって違うんだよ一つ一つがねじいさんとやるときはこういになってるかもしれないけどもっと小学生とかじいちゃんばあちゃんとかそういう人によって違ってくるんだよねあの技はねこういう話で足動かてるしね 一つずつねっ今こういうふうにキャンセルッとしてやるなで自由まっすぐあ入ろうと思うとこうなっちゃう曲がっちゃうのまっすぐ後までずれ 持ってて、彼女はいつも持ってるのこうやって持ってると思ってるのそれで む, むやみに持ったらこうやって抜かずって刺されちゃうんだよねで洗っちゃうんだよねだこ何持ってるか分かんないんだから入ってると。だからこうやってバカみたいに持ってるやつはいないのだから必ずこの資格このこの、なそれ気づくっていうのが練習の一つだからねあのえっ、ー、と だけどおさっとしてたらやられたのだから四角もらってすぐやるの四角もらってすぐやるの こ, こ,、ね、こ, これ持ち替えられたらやられたいの、ね、持ち替え ら, らんないようにこうな、ね、って持ち替えらんないようにこうてで歯どっちかなこっちな や, やなこうてこう今ねそういうふうにやった方がいいの普通はナイフのベジーが。 ナイフ出して刺してこないんだからね捕まえといて捕まえといて押さって刺すんだよとっらこういうところを隠しといたらナイフに刺すだからこうなって立ち取りだらああ立ち取りたんどっるかこうなってこん な, なって見せないよ相手にねナイフの場合はね必ず後から捕まえといて逃げられないように状態を作ってこう殺すとかそういうふうになってるんですね こう持たれたときも、ね、すぐこう刺してくるの、こうやって、してこう刺してきたんだけど、やなれたか、こうやられたそういう風にやってほしいのね、そういうことまで考えてなきゃいけないのか、まあ、初心者の人が多いから、なかなか言えないんだけど、まあ、そういう話ね、だから、彼女がこういうの持ってるんだという、そういうつもり。 ね、こう抜かれうだからこうやってこうやってねこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこういうふうにやってますよ、ね、こうあれ抜きしたます。 持ち帰ってきだからあ、一度はそういう、沖縄はそうだって言ってるんだけど、そういう話、まあ、まあ、まあ、いろんな冗談してますけど、まあそういう話ね、じゃあ、要は資格入ったらすぐやる、ね、資格入ったらすぐ、すぐ、すぐ、すぐやる、そういう話、だから資格入って、のんびりしてない、資格もらったんだけど、ほら、来るんだから、来るんだから、来るんだから、すぐ、すぐ、すぐやる。ね 何が来るか分かんないの。蹴りが来るかもしれない。蹴り蹴りほら、蹴ってきたんだよね。したら、痛いが泣いたんだから。じゃ、いなくな、すぐいなくなって、すぐ落とす。で、こう、ね、刃物使えないように、こって出しておく。そういう話。全然いろんな技が成り立ってるのよで、う、まあ、やろう。こうね、出したらこっちやろう。ここにろう。ほんと、道がい。これ難しい。 当て目入れてこうやってこぐって後ろを取ってそれからって思ってるんだけど入るときにやられちゃうだからこの線でこうそしてこういうふうにいつも自分が安定してる状態にしときたいわけこうやってこうやられちゃうねだからこうやってこう出してれば来ないのほら そして、こういうふうに入るの、そして、ぶんって、いつも近くにいるって話ね、こうねこう、こう、こう、終わっちゃったらやられちゃうんだから、かこの点を出して、こう、でこう、でこうね、ちょっと難しいけど、ちょっと、えー、一瞬でも戻ったら、この手戻さないっていう、一瞬でも戻したら、戻した瞬間、したんだから。 一瞬ででもしいなくいつもいてのつ出してるここっちこっちち彼女は音と状態になってるからこう入るのこっち出してるこっちそしてこういうふね四角に入ってるいつも近くにいつも四角そういう練習ねいろいろ技なんだけど難しいからねじゃあじゃあ両手取り上げでげてこうこうこ う,、ね、こう抜いてきたの彼女バーッて感じやばいからこれ。 そしたらどうするそしたら、まあいいや、そしたら、当て抜いてきたのか、抜いてきたら、パーって持ったの。そしたら、こう当って抜いて、こうやってね、こう、こう、一挙、これ一挙。こうやってて、こうて抜いて、当ってやるこうやって、こうやって、これ、これ、十字柄のの、技、こう当ってね、こうやって、こうって、こうて、て、十字柄。 ダメだ。もうちょっとあの難しいすぎるからこれ、ね、これなんでなんでこんなことをやったかっていうとさこれ一挙でいいのは一挙一挙って結構これ一挙ね一挙ほんでこ の, この十字絡みの時はこの下の手バーンってできたこの下の手がすごくやなのこれいつでも離せる手だからそしたらってこうなんか持ってればねこれ抜いてると思うんですよ、ね だから、いつもこ の, この手、注意しておきたいの、でも、こういう風に戻って、こう来てこう、ね、持っててくれてるんだけど、いつでも離せってたって、ほら、そういう風に思ってんの、だからこっちに入ったときにすぐほら、持ってんの、これ、こ, こういう位置でこ持っててここ、こういう位置では取れないよ、これ、彼女の手、絶対、これ、ガッちり持っちゃったんだから。 ここに重なってるから、もうに抜けたの。ほら、こう、ね、こうなってたら抜けないんだ、ほこ、ね、れないんだよ。絶対いこの手ってだから、ここに重ねることをね。そして抜く。抜いたのるしょ。そしたら、この手、あっていかないでっ、こっちらもったの。ほら、こっちら。はい、そこへ、そこへ、ここへ、ここへ、こっち来たのそしたら。ここ 特にやってほしいんだよね。でも、できないからさ、まあ少し、みんなそういうの禁止して、少しね。本当は、本当は一挙、こうね。一挙、こう一挙、一挙。 来たねこれでこの手いやこのこの手が嫌だから彼女はこの手 で, 来たのでこう来たのでこの手この手十字時から見てるかっててこうなった折ったら取れないのこの手だから終わってきたらこの手はこっちへ出してるだからこうあのこの手ねこの手この後ろの手 後ろの手はこっちへ出してるのだからだからこう踏んとけたじゃあちょっとやってみようか後ろね後ろもちょっとやって<笑>やりましょうっていう話になったんで<笑>難しいからねやめよう<笑>じゃあいいよ今度はこう来て今後ろやったんだけど難しいからやめろってからこう来たね ポねっこれこうやって、ね、コラコラででいやってやだよってもうしたことって言ってそっと彼女が受け入れてお足が足がねあの先週土曜日さ僕どうして人が乗っかってしまう出てまあいいやポ<笑>ンってやんだねと彼女がこうこうこうこうこうやってほら見ちゃったのこれ簡単だからねこれ簡単な技はご存じでしょ すごい簡単。でもこういうのはすごい難しいこうこうこうこう、ね、じゃあこれやってよのかこうやってきていつも注意してるのこの足この手ねいつもいつも自分が気が付いてるってことが大事なのね何にもしなくていいけど気が付いてるのでポンってきてこう見てるとねそしてここここね うううういうことねじゃあやってみましょうどうぞ後ろ通りってこう初めからこうやって見せてる人、持たれたらやられちゃうんだからね、蹴られて終わり、まあ、持たれたら終わり、死んじゃったのだから、持たせないってのは、持たせないために後ろ通りの稽古しろって言われたのね、昔、そういう話だからね、だから、こうやっ て, やって見せてるんだけど、<笑>やられちゃうからね。 やらないようにあのここではやらないいようにいう、て必ずこ う, こう後ろやだよって、ね、こうね当ててでやだから回ってきた回ってきたところを何かやる回てでこの交差取りだからいろんなことができるのここからこうやってやっ0 0発みたよね後ろ取りじゃなく こ, うこれがあるからこう回ってきたんだけどこ れ, がこれがあんまり強く主張しないでこうやって入ってくればい、ね、い。 足こうね、こう、こうあと、白くなる、できるし、大さどりだから、いろいろ、こいね、こう、ね、できるよね、はい、あ, とあと、こうやって、こうやって、こうやって、こうどって、こうやって、こううやって、こうやって、 こうやってねこうやって足すくってくるとかねいろんなことできるで、そういういろんな技のスタイルあるんだけど要は要はいろんな形で教えてるけど教えてるんだけどこういろいろ手の使い方をいろいろ足の使い方もいろいろ体の使い方もいろいろで要は相手と自分と自分が自由そして 勝手に倒れるそういういいののを目指してしてほね。何か技があるから相手が倒れるんじゃなくて自分と相手がいるからこう倒れるそういうまあちょっとお誘いいろいろやってみましょう塩こう4投げでもいい地味投げでもいいお手返しでもいい あ, あと何があった何でもいいやあこうやって入ってきてもいいや。 ね、ないろいろあるよねいろいろこう入ってそれからこうに入ってきてもいいね。一挙一挙の形でもこうねこうに入ってきてもいいよねこっちからくれば四方投げの形こっちればからくれば一挙の形でこう後ろにくればあの入り投げの形でいろいろできるからねあの交差取りだから交差 だから来たらすぐになんか視線外して後ろをもらうとかういう話ねじゃあ交差通りで少しルールをきゅうりこの片手どりね片 手, 手でこっちうん片手あーってこうやってガチてねなんか見てきたね来たらこうやってもたっちゃったそういう感じまあ出会いとしてはそういう感じでこうやって待ってたらボカってしちゃうボカって。 だからだっ、ね、触った瞬間に何か触った瞬間やろう。ね、触, っ<笑>触った瞬間、触った瞬間、触った瞬間今切っちゃったけど、あ 触, った瞬間触った瞬間やっつけちゃうやっつけちゃうってのは良くないんだけどねあの。でもそういう気持ちでやってんの。でもや 壊こうなるけら、ね、あの、けこわいっちゃっからね、壊さないように、気にしない練習なの、気にしない、捨ちゃ邪魔だなと思ったら捨てちゃうの、邪魔し、彼女とか僕、相手に対して邪魔したら、邪魔、邪魔なことをなんかやってる、邪魔。だから、こ来たしても邪魔、邪魔したいんじゃない、邪魔したいんじゃない、動きを。 止めたいわけ抜かれてちゃったら嫌だから止めたいわけでもこう降るから抜けてきたよになりたいわけだから一瞬合わしてるのねこうこうやって合わてこうてこ れ, てこ れ, てこれ反発してこうにしてるのこうやって出してないのねこう来てんだからどう ぞ, どうぞあいつ行ったんですかどうぞって転換と同じそして足がんでこうや いいろろできるからう、ね、こうやってやったりいらなかったら捨てて入ってくるとかあと入ってくるとかこうやってやるとかいろいろできるの練習方法としてはいろいろあるのこうやって。